肺発生をさらにさらに詳しく見ていきましょう。 水生動物学研究室主催の太田金也です。今回も皆さんに金魚の発生学実験について解説していきます。前回の動画でセグメンテーションステージまで解説してきましたので今回はその続きをやっていきます。もし前回の動画をご覧になられていない方はですね、これ概要欄にリンクを貼っておきますので参考にしてみてください。それではやっていきます。 セグメンテーションピリオドの後半になると大切の数が20を超えてまいりますそしてこのステージよりもさらに進むとファリングラーピリオド咽頭排気になります咽頭排になっても大切の数は変化していきますしかし大切をステージングインデックスに用いることはもはや現実的ではありませんそれは動き始めた肺を顕微鏡で観察しながら20以上の大切を数えるのが非常に困難だからですなので他のステージングインデックスを用いてこの時期の発生段階を 見分ける必要があります。あと過去まで来ると肺体が卵の中で丸まっています。そうなると中の肺の様子が詳しく観察できません。なのでこのステージから肺を観察するときには卵膜を取り除いて観察します。この方法については前回の動画で説明しているので興味のある人はリンクをたどってみてください。 そして、えー、金魚のステージングインデックスについて話をするときに欠かせないのが、ゼブラフィッシュの肺発生の論文です。この論文のリンクも概要欄に貼っておきますから、確認しておいてください。 この論文は1995年に発表されてから非常にたくさんの研究者が引用している論文です。この段階ですでに精緻な発生段階表が観察しやすいステージングインデックスに基づいて記述されています。そして当然咽頭廃棄の発生段階を記述するためのステージングインデックスについてもちゃんと書かれています。 この論文によるとラテラルラインプライムモディウムつまり側線元気の後ろの末端の位置と大切の位置関係が引頭排気のステージングインデックスになるという記述があったのですこのステージングインデックスにはプライムと名が付けられていますししかし困ったこことに、この側線元気を… 金魚の肺から見つけることが非常に困難なのですまず普通の実体顕微鏡だとそう簡単に見つかりませんその上側線の細胞が何番目の大切まで発生して生きているかを見極めなければなりませんそうなると高倍率で観察し側線元気を見つけその位置の肺全体での位置関係も把握しなくてはなりませんそうなると顕微鏡の倍率をしょっちゅう変えながら肺を観察することになりますので大変です 実際のところ、このプライムというステージングインデックスは、この論文が発表された1995年以降の研究で、ですねあまり使われているのを見なかったんですね。おそらくですね、観察があまりにも大変だったので、ですね誰も使わなかったのだと思います。こうした理由から、我々は独自に咽頭排気の発生段階を記述するステージングインデックスを設定することにしました。それはオティックククルクロージャー OVC というステージングインデックスですこのステージングインデックスでは内耳の直径と内耳の前端から目の後端までの比率を用いますこのステージングインデックスを用いれば目と内耳に焦点が合っている側面から撮影された背体の写真があれば発生段階を記述することができます この時期の金魚は発生が進めば進むほど内耳と目の距離が縮まり同時に内耳の大きさも大きくなってまいります。なので内耳の直径と内耳の全体から目の後端までの距離を測りそれらを合わせた距離に対する内耳の直径の割合をパーセンテージで表すことで 25OVC や 35OVC といった形で発生を表すことができます。 ありがたいことにこのステージングインデックスは使いやすかったのか他の魚類の研究にも引用されていますなのでもし皆さんの中で発生段階がまだ詳しく記録されていない魚類の発生段階表を作りたいと思われる方はぜひ参考にしてみてくださいこれもリンクを貼っておきますさてこのオティック・ウェスキュル・クロージャーをステージングインデックスとして用いることで咽頭肺の発生段階を記述できるようになりましたなので異なる発生段階の咽頭肺機の特徴 特徴を見ていきましょうまずは 25OBC ステージの肺です体幹は全体的に透明な感じがしますが目には明らかに黒い色素が見られますまたペクトラルフィンバットつまりムラビレができる部分が飛び出してきていますそしてペクトラルフィンバットと内耳の間にも黒い色素が現れていますそして尾の部分を見るとフィンフォールドができているのがわかります正中線上にできる膜のことです さらに発生が進んだ 35%OBC ステージの肺も見ていきましょう。今までは肺が頭を深く下げてお辞儀をしていたような感じですが、少し頭が起き上がってきているように見えます。そして、えー、内耳と目の距離が少し縮まりました。黒色素も明らかに、えー、濃くなっています。確かに今まで明らかでなかった体幹の脊索付近にも黒い色素が見て取れます。そして 60%OBC ステージの肺です。先ほどにに比べてさらに 内耳が目に近づいているように見えます酷色素も明らかに体全体で濃くなっていますそして先ほどまではそれほど明らかでなかったフィンフォールドの面積が増えていることもわかりますこれらの画像では観察のために卵膜を除去した肺を用いていますしかし本当であればこれらの肺は卵の中にいますつまり卵の中にいる段階から泳ぐためのフィンフォールドが準備されているのです さらに発生がぐぐっと進んで 65%OBC ステージですさらに頭が起き上がっているような風に見えます黒色素もさらに濃くなっていますそしてペクトラルフィンバットもさらに明らかになっています尾の先端部を詳しく見てみると将来尾びれの骨格ができるあたりの黒色素の分布が他の部分と違うことが見て取れます この段階になると体のあちこちで黒色素が見えてきますがこの部分はあまり黒くならないのです。あとこの段階になると陰頭がよくわかるようになってきます。60から 65OBC のこれらの写真からなんとなく口になる部分があわかるかと思います。さらに詳しく見るために 60%OBC の肺の組織切片を見ていきましょう。 これらは金魚の肺をトランスバース面つまりこの面で切った組織切片像です。あそうそう忘れていました。こうした組織切片の断面の呼び方について今まであまり詳しく説明してきませんでした。今回の動画では組織切片の横に肺の写真を準備しておりますのでそちらをご覧いただければどこを切っているかお分かりいただけるかと思います。でももしトランスバースやサジタルやホリゾンタルといった断面の呼び方に興味のある人は一応簡単な動画 動画も作っておりますのでこちらをご覧ください さてて組織切片の説明に戻りまます。す。内が見取れ目もしっかりしたレンズだけでなく複数の層ができており先ほどの目の黒色層が網膜にできていることがわかります体幹部の神経管や脊索の両側に体節から分化した筋接が見て取れます水平面で切った組織切片像を見てくださいそうするとしっかりと筋繊維が見て取れます前回見ていただいたセグメンテーションステージの大切とは様相が異なっていることです 布団がよくわかります。トランスバース面で切った組織切片像をさらに見てゆきます。尾っぽのあたりのフィンフォールドを見てみましょう。体の正中線上に上皮性の細胞がフィンフォールドを作っていることが見て取れます。えー ラビレの元気と比べていただくと分かるのですが同じヒレができてくるところでも全然違うことが分かりいただけるかと思いますこのフィンフォールドが非常に薄い上皮性の細胞の集まりからなる膜でできているのに対してラビレの元気は中に汎用性の細胞がたくさん詰まっていることが分かります さて、ここまでやってくると、いよいよ肺は孵化し始めます。この孵化器の金魚の肺は3段階に分けることができます。ロングペック、ペックフィン、そしてプロトリューティングマウスと呼ばれるステージです。これらのうち、ロングペックとペックフィンは、ムラビレの形状に基づいて分けられます。そして、プロトリューティングマウスステージは、頭部の形状により、他のステージと明らかに区別することができます。では、もう少し詳しく見ていきましょう。 肺の胸びれは透明なので側面から見ると少し形状が分かりづらいです。なので背側から見ることにします。そうすると違いがよく分かります。これらロングペックとペックフィンステージの肺体の違いは胸びれ以外それほど大きくないのですがプロトリューティングマウスステージは明らかに違っております。そして心臓も喉の下に収まっている感じです。 心臓が喉の下に収まっていると聞くと非常に不思議な感じがします。これは頭と肩や胸、腕の位置関係が魚と人間とでは著しく異なるからなのです。 あとこれらのいずれの段階においても卵黄がまだ残っていますこのプロトリューティングマウスステージの金魚もそうですなのでこれらのいずれの段階で孵化したとしてもしばらくの間は卵黄を消費しながら生きていけますそしてこの時期の肺は卵膜を溶かす孵化酵素を分泌して卵膜を溶かし始めますそして体を動かすこともできますなのでこうした複数の要因で孵化するタイミングが決まるのです そして卵膜、えー、を破って外に出た個体は灰レンブリオとは呼ばれず死魚ラーバと呼ばれますちょっとこの深きの肺の説明を聞いていただいて疑問を持たれた方もおられるかと思います灰と死魚の定義ですそんなんでえのって と思われる方もお ら, おられるかと思いますし結構ええ加減やなと思われた方もおられるでしょうではちょっとここで良い機会なので配当を修行の違いについて考えながら発生期間発生段階そしてそれらの呼び方の恣意的な関係について考えてみましょう 私たちの論文でも、ゼブラフィッシュの論文でも、肺と子魚を乱膜の中にある時期と、乱膜を破って外に出た時期とで分けています。では、ここで登場したロングペックやペックフィン、プロトリューティングマウスステージは肺の発生段階を表しているのでしょうか、それとも子魚の発生段階を表しているのでしょうか。これはどちらも表していると言えます。例えば、ペックフィンステージの個体が乱膜に留まっているのであれば、その個体は肺の段階に あると言えますしかし一旦た幕卵膜を破って外に泳ぎ出すとその個体はペックフィンステージの稚魚ということができます。 えつまり卵、えー、膜の中にとどまっている段階を肺とし外に出た後、を死魚と呼ぶのは人間がそう決めているからなのですそして先ほども言いました通り、えー、肺が卵膜を破って出ていくタイミングは負荷酵素やその他複数の要因によって決まっていますさらに負荷酵素は周囲の卵膜にも影響を及ぼしますそうなってくると肺の密度も負荷の実機に関わってくるわけですえ実際に負荷のタイミングはあ中の肺の発生段階に完全に一致しています なのでロングペックペックフィンそしてプロトリューティングマウスのこのいずれの時期であったとしても付加できるので付加期としてまとめられているのですえつまり発生段階表やステージングインデックスというものはあくまでも人間の視覚認識によるものなのですただしこの視覚認識に基づく発生段階や発生段階表が果たして人間の頭の中にだけあるようなものなのかどうかについてはまだまだ分かっていないところがたくさんあります こういう肺の見た目の形とその見た目を作り出す分子発生メカニズムが進化の過程でどのように成立してきたかについては分かっていないことがたくさんあります。進化発生学はこうした問題を扱う研究分野です。この進化発生学についてはまた後々別の動画で説明する機会があるかと思います。 えー、さてこれで、えー、肺発生段階については一通り話しましたおそらくこの動画を今までご覧になられた方はかなり金魚の肺発生の段階に詳しくなられたかと思いますなのでもし金魚の肺を見ることになったとしてもこちらの発生段階表を参考にしていただくと見ている肺があ受精したての肺なのかあもしくはあ今日明日にも孵化しそうな肺なのかを言い当てることができるはずです でもそもそも発生段階表の見方がよくわからないと困ってしまいますなのでちょっとここで簡単に説明しておきますこの発生段階表は2 4 °の水温管に受精卵を置いた場合何時間経ったらどのステージになるかを表しています hpf は hours post fertilization つまり受精後時間の略ですそしてその時間を 4hpf や 0.4hpf と表しています 4hpf はそのまま4時間 0.4hpf はちょっとややこしいのですが1時間を60分として60に 0.4 をかけてくださいそうすると24分となります そして HPF の左にはそれぞれのピリオドとステージの名前を示しています逆に右はそれぞれの段階の細かな記述ですね今までの一連の動画を見ていただいていればそれぞれのピリオドの特徴を大体把握されているはずですそうなるとこちらの細かい説明に関してもイメージしやすいかと思います このそれぞれのピリオドのイメージが確かだと見ている灰が24度の水温の中であればあと何時間後に孵化するかを予測できます例えばこちらの灰この映像は顕微鏡でなくマクロレンズ付きのデジタルカメラで撮影したものですそれほど倍率は高くありませんが大体のステージを当てることができるはずです ちょっと詳しく見てみましょう。これらの肺には目もありませんし、黒い色素もありません。なので、咽頭肺器でもなければ、深きでもありません。大、え、切、ー、も見当たりませんし、そしてこちらが卵黄で、こちらが肺盤であるということが分かります。しかも肺盤が卵黄を覆うような形もしておりません。肺盤が卵黄に乗っかるような形をしております。なので、 ブラスチャラーピリオドであることが分かります。そうなると室温に置いておけば今日明日にいきなり孵化するということはないでしょう。おそらくこれらの灰は3日後ぐらいに孵化すると予想されます。 今回も含めて今までの動画でですね、金魚の肺発生について詳しく解説してきました。この知識は金魚だけではなくて、他の魚にも応用できますので、ぜひ試してみてください。池や川に行って魚の卵を見つけられるようなことがあれば、その卵はどれぐらいの発生段階まで進んでいるのか当ててみてください。ぜひ今回の知識を役立ててください。はいこれでですね 金魚の肺発生についてはですね、解説が終わったので次からは不可思議の発生段階表を見ながらですね、稚魚、生魚へと成長していく様子をさらに詳しく見ていきますのでお楽しみに。それではまた。<音楽>